「おかしくれなきゃいたずらしちゃうよ」。 「お菓子くれなきゃいたずらしちゃうよ」 「お菓子くれなきゃいたずらしちゃうよ」 くれなきゃ「いたずらしちゃうよ」「おかしくれなきゃ」 <音楽>「おかしくねなきゃいたずらしちゃうよ」 れなきゃいたずらしちゃうよ。